道場軍、一つ人格完成に努めること、一つ誠の道を守ること、一つ努力の精神を養うこと。一つ礼儀を重んずること、一つ元気の良い真島のこと。正面に、レイン。オースナムイー、終わりだよー。イェー。<笑><笑>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 3回ちゃんとオスで行ったからねオスだとね楽だよねこうシューティングしたら間に合うおすすめオス会は<笑><笑><笑>さて2月ももう終わりだよみんな知ってたあっいもいもいもいもいもあケーキケーキ今日も開幕糖質をありがとういいいいあ あ後で美味しくいただきますはいじゃあねあの2月が終わりって話だよ2月がもう終わりなんだよ2月は28日で終わりなんだよみんな知ってた28日で終わりってなんで2月だけ28日で終わっちゃうんだろうねみんなあの28日2月終わっちゃうの嬉しい 悲しい。コメントを待っています。あ、押すね、あ、押すか。あ、ふわりも、ふわりも押す。<笑>はてなっち間違ってるよ、まだ三日あるって、もうないよ。明日も三月だよ。押す、あ、押すね。ふわりはね、二月。 短くても長くてもどっちでもいいかなだってさだってふわりプータローだからさ別に短くなっても長くなってもどっちにしろふわりの日常は変わらないわけだからさまあねそんな感じほあっヨシだったんだねシューティングスターありがとうシューティングスター吉シタだありがとう鳥打ち<笑> ーちゃんありがとうフフフこれ今つきちゃうからどっちにしようかなシャウトバージョンでいきますかえふわりの中の悪魔召喚うわっう、えー、ふわりの中に悪魔がうわっ Go to hell! Go to hell! Go to hell! Rock hell! Go to hell! Go to hell!、まあ、あんまりやしすぎると、またこうなんか悪魔と戦うことになっちゃうから、もうこの辺で や, やめとくね。<笑>悪魔だぞー。かわいいだろ。う。 ファイリー悪魔です Go to her! Go to her! Go to her! い、え、い、ー、こんな感じ<笑>強いねファイリー意外にね。え、え、あの知ってたみんな このピンクの悪魔の羽は今日までなのということはふわりが最後にこのピンクの悪魔の羽をつけたリアリティ配信者というわけあマントゴラさん マントゴラさんから空手キックしてほしいマ ン, マ, ンドラマンドラゴラさんから空手キックしてほしいということだったので終わりは空手キックをしますどうしようかな前にしようかな横にしようかな前かいようんどうですか<笑> 毛毛ましぎり内ましぎり見えたじゃないよ<笑>何言ってんだお前はまあ体幹とかかやしを見てまったくどこいでんだよなねこんな感じ終わりにやってほしいポーズあったら言ってくれ終わりは。 サービス精神が豊富だから全部やる。でね、あのー、前回の反省をします、今日は。<笑>あの、前回のふわりのリアリティ配信見てくれた人ーおすおすおすありがとう前回ふわりもびっくりしたの。すごかったよ。 だって生 配, 信生配信中に悪魔が来たんだもんほんとだよほんとの悪魔が来たのだからふわりの体が急に制御が効かなくなって固まっちゃったの<笑>怖いねしかも2回も来たのいやーでね今日はこの反省を踏まえてえー 部屋の四隅にし森地をしときました。これで悪魔は来ない。大丈夫だよ。で、あと、あのー、寿司ネタクイズやったじゃん。お寿司。みんな覚えてるちゃんと勉強した今日は、寿司ネタクイズ、おさらいをやろうと思う。みんな覚えてるか 終わりは正直自信がない。なんか悪魔に乗っ取られたからあんま記憶がないんだ。<笑><笑><笑>トリトうウチ、俺のせいじゃない。あれお、そうそうだね。トリウチのせいだな。トリウチのせいじゃないよね。トリウチでも悪魔の召喚しってことは知ってる。強いね。ちょっと エ, エクソシストの人呼んでこないとね。いっ。 <笑>よっしゃじゃあ復習テストお趣し旨し復習テストを今からふわりはやるみんなもほゲーっと見てないでちゃんと答えるようによっしゃ魚編クイズゲーム 今回はゲームデザインさんの、エーイゲームデザインさんの魚編クイズを使用したいと思います。ちょうどいいふわり向きのゲーム。お、<笑>ね。目標のこれね、点数で出るんだけど、ふわりの目標の点数は、 50点<笑> 50点手堅くいきますよっしゃあリュウグウ出るかなよしやるぞー魚編クイズスタートこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっち<笑>マグロマグロマグロマグロマグ ロ, マグロえあこれだー うろこうろこうろこあーこれ分かるこれえー、ひらめあひらめ出たねひらめはえーっとえー、っとひらめひらめひら め, ひら め, ひら め, ひらめでろでろふわりの中にでああこれだえっ<笑>するめするめするめするめイカイカイカイカイカするめするめスルメするめするめするめするめえルスル あ、あ、あ、えー、あ、わわわわかかかかるるる、えーえー、<笑><わー><笑>る。るははははええたね知っっっってどどどちちちだだだだこれ弱弱い弱い魚イワ シ, <笑>シャチ。 ええー、これああ。 えー、なんか前回の復習出てなくない<笑>もうん知らないのがいっぱいあったよみんなわかった<笑>美味しいねそ う, そうなんだよ探すのが難しいもうか回もうか回やるかもうか回やるよもうか回ねもう一度えー、魚変クイスタート あ あ, あ、あ、いやカズノコカズノコ出たカズノコ出たえー、っとあこれじゃないえ<笑>シャチあ、シャチシャチシャ チ, シャチえー、っとこれだこれからからだめえい、ー、え学習完全に学キカジカカジカカジカ出たこれくさいなこれ臭いなあんゲーしあひらめ もうわかんない。<笑> ひ, ら<め笑> ひ, ら<め笑>ひらめってどれだっけ？えー、っとヒラメはね。うんあ、これだ。ー<笑><ワニー笑>えーっとね。ワニはねー。ワニはねー。うーん、あこれじゃん。おおふな。普段はね。見たことないんだ。フナは？ フーって書いてあるやつかフフフあはは は, は, ーはぁうわあひ被害<笑>被害被害被害っぽい被害っぽいやつはこいつぽうーんサバサバサバサバサバサバふわりわかるこれええシン。 ニシンそばってあるよねっていう話をふわりはしたよねえー、でも思い出せないんだえっ、ー、とこれだな<笑>違うよねわかるえド、ー、土壌、土壌、土壌えドジョはねドジョはあのね土壌さっき出たねわかんないよねうんーここらへんだと思うんだけどこれかなーおおっきれいき起きたでも35点<笑> <笑><笑>む難しかったね35点かふわりはもう分かったふわりは35点の女ですこれでいいですかなんかねゆっくりこう も, もうちょっと調光させてほしかったねもうちょっと考える時間がほしかったですはいふわりのね初ゲーム実況でーす<笑> <笑><笑>あ、花火ありがとう花火ありがとう<笑>マンドラゴラさん足したら72点。あ、ほんとだほんとだね !50 点を超えました。オッケー。オッケー。多分ね、もう一回やったら100点いくよ、それは。合計。<笑>みんなね、これでね、お寿司屋さんに行っても。 大丈夫<笑>こんな感じでは今日さみんなないと思ったでしょふわりちゃんなんか今日、なんか足りないなーって思ったでしょお待たせーお待たせーいつもの行くよージブリ名場面モノものまね となりのトトロより雨のかえりみちとおとこまえなかんたメイいそいで雨降ふるようんあ降ふってきたメイああ<笑>えドロドロのメイ あ, あほらメイなかないよ 偉いメイの顔を引きながらうんでも困ったねお地蔵様お地蔵様、ちょっと雨宿りさせてください傘さしてるカンタ あ、う ん, んでもーあなカンタたたたたたたた<笑>傘をさしメイと二人で帰るお姉ちゃんよかったねうん カイサ、あ泣いてるね。うん。はい。今日はね雨降ってたからこちらの寸劇にしてみました。カンタはねなかなかいい男だと思うよ。みんなカンタみたいな男になれるか。こう可愛 い, い女の子たちがさ。 忘れちゃったねって言ったとき「うん」ってこう<笑>傘を差し出せる立派な男になってくれはいは<笑>いーこんな感じかな終わりは今日はコメントもギフトも回収する<笑>膝、いいぞもっとやれありがとう膝 鳥内もありがとうあのーね、悪魔召喚師鳥内の、いいぞもったいれ掛け軸ありがとういちぐそ丸のファイターでもありがとうコメントをね、あ、レインボー学び、傘を差し出せる男になります。よくやったこれからね、雨がいっぱい降ってくるからね、そういうチャンスは。あ、なんか聞いたところになる、よると、 来月からこのリアリティで傘を送れるギフトで送れるようになったんだってじゃあふわり待ってるね雨宿りしてうええー、布石はバッチリ布石はバッチリだよ<笑>楽しいだろう。<笑>そしたら全力でふわりはやるよトドロのものねフフ<笑><笑> みんなね、簡単になってそう「ん、うんん」うん、って「うん」にてんてんね「うん」って言いながらこう、ギフトを送ってねふわりに傘のそしたら「あでも」って言うから「<笑>でも」って言いながらこうね刺すからね「<笑>キン ト, ト」と「それよりもランドセルあげたい」あランドセルあ俺さサツキとさつきのランドセルってことかな <笑>えランドセルも実装されるんだってえ絶対ふわり似合うよねリアリティのロリ枠ふわりふわりティーじゃない<笑>。間違えたふわりティーじゃない<笑>リアリティーのロリ枠はふわりですからね皆さんはいー楽しいだなああ雪だるま ありがとう。ゆつき雪だるま 行雪もねもうねあんま東京おおちょっと待ってふわりのしっぽ邪魔しないで邪魔しないでえっ<笑>といいいいそやあっかわいい雪だるまいい仕事してますねーこのフォルムがねー<笑> このフォルはい、ありがとう雪だるまーおっきいのとさ、ちっちゃい雪だるまなんてかわいかったねあ、鳥りうちとうちありがとうありがとう雪だるまも召喚できるんだね、鳥りうちはすごいすごいほっあー<笑>ちょっとね、蹴り飛ばそうとしたけどちょっと時間差で無理でした ボーナスステージふわりのね車破壊する動画ね、えー。ということでそろそろフリートークのコーナーに入りたいと思いますでは今回のフリートークちょっとあの初期し は、え、い、ー。は、え、い、ーえーえー。はい。はい。じゃあね、今回のフリートークのコーナーは。<笑> あ, あ、そうそう、あのさ、昨日ふわりのツイッター見た見た人。はーい。昨日さ、なんか昨日異常にふわりテンション高かったんだけど、 まあ、ね、ちくわが食べたいなと思って冷蔵庫にちくわがあったからさあの、ちくわ出して食べたの。で食べ方について物議を醸してたけど穴あったら指はめるよね。あそう。とも指美味おいしかった。そうあれねちくわこうねははめたんだはめたんだ。はめたんだおそしたら 自分の指食っちまったんだこうだ<笑>これほんと こ, これ<笑>こうねノリノリでこうね動画を見ながらチコを食べてたのそしたらもうガブッってこうね<笑>めっちゃ痛かったガブイチイチイチってなったうんごい痛かっ た, <笑><笑> な, んか た, かったなんかさふわり ふわりさやっぱ空手家だからさ自分の己の拳鍛えてるんだけどでもそれを上回るふわりの顎の力強いよねふわりやっぱり顎の力までも強かったらね<笑>吉武大草原ありがとうシオ ン, ジョシオンジョ大草原ありがとうシオン城シオン城大草原ありがとうアヒル 大草原ありがとう。ロップ、草。草ね。それは草。それは草。いや、これやっちゃうことだと思うんだよね。だってさ、投げ輪とかポテコとかもこうやって指にいっぱいつけてさ、こうね、食べるよね、こうやってね。自分の指を巻き込んじゃうのはしょうがないと思う。<笑>もうみんな気をつけてね。自分の顎の力って意外に強いから。はい。キアミスの努力の指をつける。 ティアミスの努力の指輪へいっはいっやだーでね、こうふわりはねちくわ食べながら自分の指食べちゃう話したんだけど実はこんなのふわりにとっては日常茶飯事なんです 日常茶飯事なんだよねだからさ今日はふわりが死ぬかもって思った出来事の時のねことをね喋ろうと思う「ふわり九死に一生スペシャル」。 こうね、テロップであるでしょクレイジーフワリレッツーン<笑>まぁねクレイジーというかちょっとおいたがすぎたこうふわりの危険な遊びとももう一回言ってまなび読めるよ日常茶飯事だよみんな日常茶飯事じゃないよまぁ、あ、ね「茶」って書いてるから「茶」って思うじゃん「さ」だからはい。 奇襲の梅何？中え常在戦場？常在戦場？常在洗浄<笑>通常戦場？あなんか違うな。六<笑>分クレイジーふわりですね。そうクレイジーなふわり師匠のふわり師匠のさ伝説聞き手だろ。じゃあさすぎっちゃうか。 じゃあふわりが死ぬかもと思ったランキング第「鉄棒でコウモリをし続けたくて手足を自らロープで固定しほどけなくなる」これあのー、みんなさ鉄棒のコウモリって技知ってるあのー、豚の丸焼きあるじゃんこう豚の丸レここ足とこう手ってこう鉄棒ぶら下がるやつ。 あれのこうコウモリみたいに足を鉄棒にこうやって引っ掛けてこうずーっとこうブラーンって逆さづりの状態の技このね技がねちっちゃい頃のふわりめちゃくちゃ好きだったんだよコウモリがなんか反転した世界を見るのが好きだったの<笑>でさでもコウモリってさやってるとさあのー 足痛くなってきて、どうしてもこう、ずっとコウモリしてられないんだよね。あ、ひかりちゃんコウモリって痛いやつだ。そう、うん、でもふわりあんま痛くないタイプだったな。こう、しっかりガチッと挟むタイプだったから。で、そう、コウモリをね、ずっとしてたかったの、ふわりは。で、だから、あのー、縄跳びあるじゃんで、ね、縄跳びで、こう、自分のコウモリをしてる鉄棒と足を、こうやって縛り付けたの。 もちろん手も一緒に<笑>そうですごいんだよコウモリし続けられたのいつもよりずーっとコウモリできたのいやーあの時は感動は忘れられないねでだけどなんかねだんだんね頭クラクラしてきてでコウモリってし続けると目の前がねなんか真っ黄色な世界になってくるの。 で、これはやべえ。これは や, や、やっべったと思って。<笑>これ、ロープをほどこうと思ったら<笑>、もうなんか意識も遠のいてきたから<笑>、ほどけなかったの、ロープが<笑>あっ、はっ、はっ、はっ、はっ、はっ、はっってなって。<笑>まあ、死にかけたという話ですね。まあね、今生きてるから、この後ね、友達が救出してくれたの。いやよかった。死ぬかと思った、あれは。 友達って良かったよ。やっぱね友達ってこういう時、こういう時、友達。と<笑>も、いいぞ持ってやれ掛け軸ありがとう。シオンジョ、まずいですよ掛け軸。まあまずいねまずかった。今のふわりだったら冷静な判断でこうロープに縛りはつけない。<笑> <笑>そう、あのねで助けられてこ、ね、助けられた後、ね、こう友達ね、ふわりちゃん、顔色が赤黒くなってるよって言われる<笑><笑><笑>そう。今よりって思う<笑>。今より赤黒くなってたんだよ<笑>。いやー、たぶんね、たぶん死ぬちょ一歩前だったと思うね。いやー、危なかった、あれは。こういう感じこういう感じ。 いうい感じな感じで送っていいいいきたいと思いますはい、<笑>あ、ちょっと待って ラ, ライムライムライムライムも友達だよ俺らずっともだろ心の友というやつですまあねその頃ねライムと出会ってなかったからねもう助けたのはライムじゃない<笑><笑> <笑><笑>えー、ライムんか言ってたんだねなんか言ってたんだねちょっと待ってうん<笑><笑>誰がその女って言っ て, 言っ て, 言ってたライム<笑><笑>お前じゃねえんだ<笑>命の恩人だよかけがえのない命のふわりの子ね恩人だから。 <笑>ライムじゃないんだもん<笑> ご, ごめんな<笑><笑>そこはなんかコメンとしか言えないよねは<笑>いそうねハピタプル星にいた頃のお話でごわすはいよく生きてましたふわりは生還しました<笑><笑>はいじゃあこんな感じふわりのクレイジー列伝大ドゥルルルルルルルルルルル ル, ル, ル, ル 2位は、えー、普通の草すべりで満足できず階段すべりを決行途中で尾てい骨が痛くなり飛び降りるも殺人事件みたいに階段をゴロゴロ転がり落ちるこれね何言ってるか分かんないよね終わりがちゃんと説明するねみんあのちっちゃい頃草すべりってよくやったよね あダンボールをあの切ってであの、瓦のさ、土手とかこう、斜面草生えた斜面でこうシャーって滑るの。この手軽でね手軽にできるこうね、アクティブな遊びでポイントはダンボールの後ろにあの、スキーとかでさよくワックス後ろにつけるじゃんあれをねちゃんとこう塗ったりとかあとロウ。 ローあるじゃん、ああの、ロウソクのローあれをこうやって背面にあの、後ろね滑るところにこう、きちんと隙間なく塗るとめちゃくちゃ滑るからめっちゃスピード出るよ田を寄せ付けない滑りをするでねまあ、あのー、ちっちゃい頃だからさやっぱあのー、草以外でも滑りたいじゃん草以外で滑るのかなっていうね こう、疑問がね、好奇心が湧いてくるやつじゃん。であのー「<笑>階段」というね素晴らしい斜面を見つけたわけねこれはねあの、ビッグフットの直樹くんっ友達がいるんだけどその友達と一緒にね、階段滑り結婚したの。でじゃあやっぱふわりが先にやってみるねって言って。 くん後ろ押してくれる?」って言ってなあきくんにほいって押してもらったのまあ滑るんだわめちゃくちゃ早いんだわで<笑>あのー、草滑すべりがシャーだとするじゃんで階段ってドンドンドンドンドントンントンってほんとこの音とドソドソソソソスって。 なぜなら、このね階段をもうおし尻で滑ってるから、もうおしりがブンブンブ ン, ペ ン, ペン<笑>このこ の, こ の, あのマリオがずっとあのにこに上でこうやってやる感じのってこうずっとこれド、ドドドンドドンって。<笑 wax>でね、そうお尻めっちゃ痛くなって、これおお尻が割れると思って、途中でこうこういう感じでこう横に避難したの。でもね すごいスピードって急には止まれないんだよ。もうだからふわり自体もダンボールと一緒にゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロってこうほんと殺人事件みたいにこうねこう転がり落ちたの上から何段あったかいやもう10段以上は絶対あった。<笑>死ぬかと思ったね。でね。 それ、こう ゴ, ロゴロゴロ殺人事件みたいに階段を転がり落ちたふわりを直樹くんはずっと上から見てたんだってで、ふわりがこう階段の一番下でさグテーってこ う, <笑>こうなってたんだって<笑>で直樹くんがすごい今日土りできて「大丈夫ふわりちゃん!」って言ってふわりねサムズアップして「大丈夫だよ」って言ったんだけど。 直樹くんがね、すごい顔してたの僕ふわりちゃん殺しちゃったかと思ったーって<笑>ごめんね直樹くんってこうね犯人にしちゃってごめんねでもね大丈夫ふわり生きてたいや、あれもね死ぬかと思ったねあのね転がり落ちてった時の痛みよりもあの尾脊骨の痛みの方が強かったの、まあ、やっぱお尻あざできてたよね もうごはんねそう、もうごはできてるふ<笑>のね<笑>、誰よ、その男え、ナオキくんだよ知らないビッグヘッドのナオキくんふわりよくナオキくんと遊んだ家が近かったからさ一緒にアメリカバイソンごっこしてたんだ YouTube のふわりの動画見たよねアメリカバイソンごっこ繁殖期のばアメリカバイソンごっこやるあ、違う<笑>ちょっと、ちょっと えー、ああっちえええいいもういいこれでいいアメリカアメリカバイソンごっこしますこれはね二人で向き合ってやるのがポイントだね<笑>これあのー 結構しゃあの一人でやるとあのかわいそうな感じだけど<笑>あの白熱するんだよこう立ってた指を角に見立ててこう相手とこうやってねしゃくり上げたいキチやってごらん<笑><笑>はーいこんな感じはいじゃあね死ぬかと思ったランキング第2位 ねえ、強いねふわりね。思い出はね。強い強い。いいそう、こんなふわりですが、死ぬかと思ったランキング、1位どうなるんだろうね。一回死ぬのかね。逆にね、だってこんなことあったら、ね、も, うもう多分一回死ぬしか1位はないよ。<笑>はいじゃあ ふわりが死ぬかと思ったランキング堂々の1位いってみましょうドグドグドグドグドグドグドグドグドグドグダグドグンえ手すグ滑グでグいグつグすグてグガグスグ突グ破グドグかグ落グおグさグにグちグくグゃグらグたグれグなグぬグとグっグググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググ みんなさ手すりすべりやるよね学校とかでさやるよね誰もが通る道だよ手すりすべりはねでこう普通のすべり方じゃないのはこうやっぱりこうねやっぱふわりだから工夫するんだよすべり方をであれってさあすべる面積が多ければ多いほどスピードがつくので、だからこういくよりも こ う, ね、こうやってやったほうが滑るんだよ。この中のこの面積をこ う, せっこうビッてくっつけたらバンって<笑>めちゃくちゃ滑るよやってみてこれ。<笑>でねあわよくば衣類はセーターがいいね。セーターめっちゃ滑るよ。ね。でこう、滑ってたんだけどこう後ろ向きで、ね、もちろん。ちょっとふわりはクレイジーだから<笑>後ろ向きで滑る。 でこうね、せやって滑ったんだけどやっぱね止まらないんだわ<笑>もうそのままプーンってこのまま滑り終わるプーンこのままト ー,、ま、ーンってなってで、ちょうど2階 の, あの窓際だったからもうトーンのままケツのままバリーンって窓ガラスをこの状態で突き破ってでこうこうやって落ちたのでねみんな落ちたことある 落ちる時ってほんとに世界がスローになるんだわだから ふ, ふわりもこう綺麗なあー空綺麗だなーってこう落ちてったのこれねで背中から落下でねみんなね漫画とかアニメとか相手の衝撃波でバーンって飛ばされて壁ガーンって当たるときさガーッてなるじゃんほんとになるからあれもうドンッガーッて。 ほんとに。あれほんに。内臓破裂したかと思ったもん。めっちゃ痛かった。でもね、それよりも、ふわりが臆病だなと思ったのが、あ、これ絶対怒られるって思った。だって窓ガラス割っちゃったもん。尾崎豊だって割ってないよ。ふわりだって校舎の窓ガラス割っちゃったんだよ。 ねえやっちゃったでねふわりは優秀な生徒だったの手すりすべり見ないとこでしちゃうような子だったけど基本的に優秀な生徒だったの空手も強いし一生懸命授業も受けたしそのふわりが初めて親を呼び出されました<笑>来ちゃったんだよお父さんがめちゃくちゃ怖かったよあん時ほんとに すごい変わったお父さんが。<笑>でえっ、ー、と「眠いふわりさん窓ガラスを割りました」と。えお父さんびっくりしてああなんかやっぱ空手だつうか拳とかこう強すぎて割っちゃったのかなってまあ多分それだったら怒られなかったと思うお父さんそういうので怒らないタイプだからけどこう手すり素振りでお尻で割ってしまいましたってこう言われちゃってまるっと。 めっちゃ怒ったよ、お父さんもうねあんまり記憶ないぐらい怖かったもんトラウマでねあんまりね今日記憶から抹消したぐらい怖かった<笑>死ぬいろんな意味で死ぬかと思った<笑>いややってみんなねちょっとやるよねって手すり滑りやるよねちょっとコメントを見るねフん<笑>まあねキアミスが あ、ヨシタケそうなんだよちっちゃいつになってうっあ っ, ってこう本当に叫び声あ っ, ってならないんだよねう っ, ってこうなるんでねまなみ無事で良かったですねありがとう生きてるこうやってね今も健康に空とやってられるこの思い出があったから今のふわりはあるんですよはいヨシタケハピタプル小学校なハ ピ, ピタプル南小学校だよ <笑><笑>うん番外編かなあそうそうそうあのね番外編なんだけどこれはね最近のこと最近の死ぬかと思った出来事なんだけどあのふわり今 VTuber をこうしてさやれてるわけだけどいろいろやっぱ日々考えるわけあのー、やっぱ VTuber 戦国時代に どうフワリは生き残っていくかとやっぱり個性って大事だよね個性ね他他の人たちはやらないようなことをふわりは VTuber になってやったらこれは売れていくんじゃないかと思って考えたのバク転やろうと思ってだってさ女の子の VTuber でバク転できる VTuber ってなかなかいないじゃんめやんだと思ったね でも、ふわりこのままだとバク転できないから自分でこう練習しようと思ったのバク転をねまあ一人暮らしだったからこうやってこう布団ちゃんと布団でやったよそこはねクレイジーじゃないよ<笑>危ないからねこう布団でねこうやってはーってこうバク転をやったのしたら記憶がなくなったのたぶんねバク転をやった瞬間首がね い<笑>っちゃったんだと思うの<笑>決まっちゃったんだと思うの<笑>ねあのね気を失ったのバク転をやってたらでねこう一人だったから気が付いたらさあの、夕方ぐらいになっててもうね一人だからさ何時間経ったのかともう覚えてないで自分が気絶して<笑>あのねこうやって みんな孤独死するんだなって思ったねみんなはバク転をするとき一人じゃやっちゃいけない気を失うから<笑>ちゃんとしっかりとした指導者のもとでバク転の練習をしてくれちゃんとねバク転ね補助してもらう人大事だよ首首やったら下手すりゃ死ぬからね いや気絶したのびっくりしたほんとに<笑>記憶ないんだもん<笑>ありがとうシースあシースラックシースラックの「努力の指をつけます」ありがとうえい、ー えー、では、ここで、一旦、ショーケース CM 行きますおー強い相手の技は、早すぎて見えないでしょカツミのマッハズきも、バキのゴキブリ出しシュも、早すぎて見えないでも、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 この強度、さすがメイドインハプタプすごいぜフワリルーペフワリルーペの拡大率は250倍フワ リ, リルーペ、大好きフワリルーペうまいラーメンうまい <笑>うまいラーメンうまい<笑>みかちゃんありがとう今日もみかちゃんはていてだったなぁやみかちゃん美しいよねなんかスクショがはかどりますありがとうございます<笑>ロップまずいですよシオン大草原ともいいぞ持ってあれシオン城ありがとうまずいですよありがとうみんないっぱいギュッととかうれちうれちうれちはいでは あ、もう出てる攻略隣の格闘技ぽチぽチぽチぽチぽチぽちぽこのね、コーナーは宇宙一の格闘家を目指すこの、眠いフワリが注目している格闘技を文科生のみんなと一緒に学んでいくという素晴らしいコーナー己を知りあ、間違えた敵を知り己を知れば百戦連魔というやつだね で、今回紹介する格闘技はこちらででんタイドーこのね「態度」って聞いたことあるオスだね。えー、この「態度」っていうのは日本の武道なんだって。でこの「態度」って空手が元になってるの空手が変化してこの「態度」っていう武道になったんだって。 だかかから、空空手手がが元になななっててるるあんね、動きがなかなか空手と似てるんだでもねあのー、注目すべきところは空手と違うところはめちゃくちゃアクロバティックなところ。普通にあのさっきふわりがこう気を失いかけたバク転とかやりながら蹴りをやったりこうバック宙しながら蹴りをやったりすごいね見栄えがいい。 ね、でこの態度っていうのはこれ出てるけど基本的に態度は受けないんだよ。技で相手の技を制するってい う, こう動きというか型が多いんだ。で独特の足運び運足っていうんだけどであの相対と称される基本動作から成り立っててで体の軸の変化によって こう、攻防を展開する武道で相対っていうのは戦隊運隊変隊年隊天隊こう5つの動きから構成される技このさ5つのさおなんかねこう地空的にさハンターハンターっぽくね<笑> かっこいいよねなんかね。<笑>でさ技の名前もめちゃくちゃかっこいいんだ万蹴 り, 変 態, エビ蹴り変態っていうのは体の軸をこう固定してこう旋回しながら蹴りをやっていくんだけど、えー、ちょっとゆっくりふわりが変態えび蹴りやるねちょっとこれリハーサルでは成功しなかったけどちょっとみんな見てて変態えび蹴り どう で, ですか<笑>もう一回もう一回やろうもう一回あ早すぎたね変態エビ蹴り<笑>できてた体の軸をしてこう一回転して蹴るんだけど<笑>おい機種の上見えたじゃないようサービス サービスじゃない<笑>変態エビゲリフわりのまったくもうレッドキャッスル変態ですね誰がうまいこと言えってたよ<笑>覚えたちゃんとねこういう感じでアクロバティックな動きが多いんだねふわりがここは勉強すべきだなと思ったのがこれね独特なそう、あの、足のね 態度の引きつけ方空手でもすり足っていうのがこうあるんだけどこう、最短距離で足最短距離で足を運ぶ技なんだけど態度は基本ねすり足が多い。でこのすり足っていうのはいかに自分の重心がぶれずに足運びをするかってところ。で重心がやっぱりこう崩れちゃうと蹴り技の時に不便だからね。でだから こう、軸があぶれないしっかりとした足運び態度の足運びが蹴り技の時に便利だなって思ったの。でこっううここからちゃんと股関節締めた蹴りからの突き。これやっぱね蹴りって隙が生まれるから。 いかに隙を作らないかっていうのが大事なんだ。ここがやっぱ学ぶべきとこかなあって思った。でさあ、やっぱさみんなあの胎動の動画見てみたらいいよ。めちゃくちゃかっこいいな。合気道みたいな動機なんだけど、見た目がねかっこいい。みんな胎動の動画見てくれ。以上。 はい、どうだったかなあっという間だったね。えー、今日はね悪魔も購入しなかったし勝ちましたね。塩が効いたね。博多の塩が効いたよ博多の塩が。<笑>じゃあねーここでねみんなお待ちかねのふわり師匠のスクショタイムーイー え今日は、新しい、まあ、みんなね、こう、ふわりのスクッショいっぱい撮ってもらってると思うから、ちょっとね、別のね、ポーズを考えてきた。見てくれ、撮ってくれ後でふわりに送ってくれいい、えー、どうぞ、カメラさん、どうぞわいそうだった。<笑>着席<笑> どうですか、この体操座りなふわりはいい感じじゃね<笑>あなんかこれいいねなんかこうね技をやったあとこう試合のあとのふわりみたいなねお疲れー としおくんみたいなね、としおくん。あ、そうそう、教えの中にいるんだとしおくん。お。マンドラゴラさん首かしげて、あー。あ、あ、あー。<笑>あー、いいね、いいね。ど、どうですか。ど、どうですか。え、どうですか。 なかなかね座ってるところって取れないよねキリッツあーシューティングスターありがとううさみなみありがとうシューティングスターはい座っている眠いふわりでしょはいはいでは 今日はこの辺で失礼します<笑>あ鳥とりうちありがとうドキドキプレッツェルこれ座ってプレッツェロか座ってプレッツェロか<笑>着席<笑>これ いいね、なんか初期のときメモかあるね。ね。うん。うん。クリス。<笑> これガチ恋キャリーだよ。ねえ。ふふふ。かわいいね。かわいいよね、これね。ほら、見て。ふわりもね、お、お口、口、紅をさしているんだよ。ふふ。ふふふ。 可愛いねこれねはいスクショい撮ったこれガチ こ, こい誰あガチこい誰あ光ちゃんもひかちゃんはふわりのトップオタなんだからガチ<笑>こいねガチこいとガチこい距離のふわりではねこう好評だったので みんな、ふわりのガチ恋距離でバ イ, バイバイしよう。じゃあ、みんな、バイバーイい な, いないな い, ないないないないいないいないいないいないわーバイバーイバイバ ー, バイバーイバイバーイバイバーイ